陸流が目指すペア王国家、新生春住よ指導で後継者育成にも尽力。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。目指すはペア王国家だ。フィギュアスケートの四大陸選手権、11日、日本時間12日、米コロラド州コロラドスプリングズ、ペアのフリーが行われ、ショートプログラム、SP、 首位の陸竜こと三浦里来、21、木原隆一、30、共に木下グループ組が全体1位の 137.05 点をマーク。合計 208.24 点で同種目日本勢初優勝を飾った。新たな快挙を成し遂げた一方で、満足はしていない。最強ペアは今後を見据えて後継者の育成にも力を入れている。低酸素の中でも自分たちの力を出し切った。 標高1800メートルを超える高地での試合は、ダブルアクセル、2回転半ジャンプ、3回転サルコーの着氷が乱れながらも、その他のジャンプ、リフトなどはきっちりまとめてみせた。演技後には2人でうずくまる場面もあったが、三浦は、隆一くんがいつも倒れ込むけど、今日はそれが激しかったので、高度のせいかなと笑い飛ばした。今季は昨年12月のグランプリ、グランプリ、 ファイナルで日本勢初 V を達成し、今大会も頂点に立った。3月は世界選手権、埼玉スーパーアリーナでも金メダルを手にすれば、同一シーズンでの主要3大会制覇、年間グランドスラムの快挙となる。木原は、僕たちの結果を見て若い世代がペアを目指したいと思ってくれたら、今後の大会で日本の国旗をもっと見る機会が増えると思うので、まだまだ頑張らないといけないと気を引き締めた。 かねて男女シングルが注目されてきた一方で、カップル競技が脚光を浴びる機会は少なかった。二人の活躍で風向きが変わりつつあるものの、国内では裾野が広がっているとは言い難い。昨年12月の全日本選手権をロストバゲージなどの影響で棄権した際には、失業者は春澄子と村上春か14、森口清志、21、共に木下アカデミーの1組だけだった。 現在二人が所属する木下グループは、京都宇治市にリンクを構え、多くの金の卵を育成中。シングルのみならず、カップル競技にも力を入れており、同社の関係者は、まだまだ現役は続けてほしいが、木原選手が引退したら、宇治のリンクで指導者として、後輩たちの育成に携わってほしいという話はしているので、そういった形で次世代につなげていけたらと明かした。すでに二人は、 同門の春隅を指導することもあるという。同関係者派、陸流の拠点である、バンクーバーに合宿のような形で行った時や、日本に帰ってきた時に機会があれば、自分たちの練習の合間に教えてくれている。そのおかげで、すごいペースで成長していると指導力の高さを証言した。目標は、多くの日本人ペアが世界で活躍すること。陸流の挑戦は、まだ道半ばに過ぎないようだ。